いい仲間たたちに巡り合えたってことですか、ね、大学入ると自分たちで考えてこうやってるんでより絆とかそういうのも深まります全国を意識するようになってまだまだそういう剣道じゃないなっていうのを最近改めて思うようになったんで今が一番多分考えてるんじゃないかなって思います。 他ののの部員のことを見ななきゃいけないけもありますし自分でもこのまんまじゃダメだなっていうのが自分が確実に1本取れるようなところはないといけないかなっていうのは入ってますこの人にはこういうのが必要だしみたいな こ, この子はこれができてるからこっちの方が必要だみたいなできるだけ甘く言わないで意識できるようなことをだけ自分は言うようにしてます。 この先多分いろんなことに挑戦できることっていうのが全力で注げるってこところが少ないと思うんで今全力チーム全員で全国目指して頑張りたいと思ってます。